ムライトです今日はです、ねあのはい、佐藤さんんがメインででですすテーマを1個提示ししていいたただききけども今日は何まょうじゃあ左手さをフィニッシュで決めたいです、はいはいはい、この左からこう斜めに切るそうですねあれですはい ええー、ちなみにどういうところが苦手とか、なんかこういうところを気をつけるとかあります。まあ、件数上綺麗にする、あ、綺麗に、まあ、それ、ねはい、あれは形が美しくてこそなのみたいな。そうですね。まあ、うん、しかもフィニッシュなんで、やっぱり。フィニッシュ、フィニッシュ感を出す綺麗さ、了解しました。はい。もう一個なんだ、条件つけましょうか。<笑><笑>条件、条件。じゃあ、ザキさんが左で来たものを、うん。はい。 弾いたこの反動で切る。うんはい、弾き上げた力を利用してバサーン、ね。なるほど。イメージ。ザキさんが縦にして。散 っ, てってい、う感じの綺麗に見せれたらいいかなと思います。わ、はい、かりました。はい、ということで、そのフィニッシュに向かって走っていきたいと思います。はいはい 横横きなんかもう一回もらっていいですか、はい その で, です、うん、かできればその時にス、まあ、パーンってなった時にはしたいと思いましょうか、はい。はい で、う、で、ん、<笑>もももああうう少少し、もう少しつなげたいいななこれれ分タから終了鼻時計みたいな。そう<笑> もうこれやややっっっってやる、ハーターととるけもだだけななすすうちょっとあったあたたまま時間だもうちょい<笑>早いいい早思んんででど、その俺ら点々あんまやんないじゃないですかこれをその右左をさあのフェイクとしてやるとき。 からなんか肩同士が8合と2人とも思ったから急 に, <笑><笑><笑>前に<笑>前も変。<笑> <bagsuvre pastel>. <笑><笑>うん <legislatures> はいいみえたあれしは おお。楽しい、うん。うん。はいはいはいはい。うん、<笑><笑>いやーあー。さっき。キラキラしてる。うん。うん、すげえ楽しそうだな。うん、すごい笑顔。まあ、体の使いと、あと、重さはできます。なる はい、うん、なんかテ上がるわ<笑>でも今思ったんですけどやっぱリアル当てるとこうなりますね刀重思い浮かます、うん、あれやったあとさ僕と思っとバリ軽いみたいな<笑><笑>今のニュアンスで僕が同じぐらいやってみますか<笑><軽い><笑>、うん<笑> いとこあります今のとこっ。でででではい、はい、じゃあちょっと軽く流しでい ハハハハハハハハハハハハよきだよなころははい懸念点は呼吸を取り入れて二、うん、酸素運動すぎないそ俺だ<笑><笑><笑><笑> OK ですじゃあ、えー、深呼吸して始めましょうはいよろしくお願いしますお願いしますおきたあ なんか無駄にカッコつけとるわ。<笑>そういうもんでしょ安藤<笑>さん何の意味もないから<笑><笑>まあ揺れ感がいいですね俺 こ, この時の無酸素さね。無酸素さ目、ね、<笑>秒でどんどん脳から抜けていく感じ<笑> この辺から何やってるか自分らで分かってない。えー、<笑>ここ結構しんどかったですね。そうっすね人気、うん、<笑>タイム。うん、この休憩がありがたかった。<笑>何しょん、ね<笑>えー。休憩でしょこれ。<笑><笑>もう少しここはね飛べて今の弾きとかも綺麗に見せれたら、うん、いいかな。お。うん、あいない今とこ。ニギリね。 パンえー、あんだけカッコつけてあっさりしんだよこいつ<笑>いやーもう少し最後の弾きもななんかやります感が 出, し 出, ちゃ出ちゃってる気がするなはいお疲れ様でしたお疲れさでしたでえどうですか ああでもやっぱ何回かやっぱ繰り返してその度にその調整していって結構自分の中の課題は払拭されたのかな。あじゃあちょっと得意になった。そうですね。ああすげえよかった。良かっ た, た, た, たの僕の方は上下運動っていう課題を与えられたんですけどやってきたの。で<笑>もそだよ。切られた後結構フラフラってなって落ちたんだけど<笑>まだ上下にはなってた。じゃあオッケー。なってますなってますなじゃああの、はい、皆さんの言うなら<笑><笑>よかったね。ではい。喋り込みーせー。 そうそうそうはい、ちょっとよくわかんないですけど<笑><笑>、はい、<笑>というわけで、まああのはい、佐藤さんによる左けさのメイキングでした。どううもありがとうございまし た, たま こ, このたび3月の17日から3月の21日まで中野テアトルボンボンで「喫茶つるの3日間」という舞台に出演させていただくことになりました。 えこの団体、えー、シアター・ザ・ロケッツさんという団体でして、本当に面白い作品になっています。まあ、3日間 の, その書き出さまざまな方々の夢や希望、絆のお話となっておりますので、ぜひ、えー、ご予約は僕のツイッターのフォームからございますので、えー、ご予約いただいて、えー、感激いただいて、素敵なお時間をお届けできたらなと思いますぜひよろししくお願いいたします。